あ乾いてる。<笑>丸っこいな。<笑>お前、お芋さんみたいやな。<笑><笑><笑>怒ってんのいや。<笑><笑><笑><笑> え何キロ今今127です127でこんなに大きく見えるいちょっと可愛い顔だけ撮らせてんだな。 この後どっか行行行行行行く広広場場ききままます。す。手前ぐらいで見て。 お芋さんがあっうん。 バッて足踏ん張られたからいしゃもなんかできるです<笑>いで、ね、いい<笑><い><笑><笑><い><笑>くから<笑> のないいもの来ます<笑>初めまし、ね、めしてだだだねねそうだよめっちゃ見てるサンタ。 にしようはここまであっちのおじさんは。<音> なんサササンンンンタ、タタタ、帰帰らっててててたよどう見るるちゃが気にしあサンタ大丈夫ソワソワしてるわ。 はい、あ見えるからダメって<笑>じゃあパブロ移動しますはーいパブムきまーすガチャ入れい、<笑>お酢臭いな、パブロ<笑> ご覧の方がいいあっそう。へえ。<笑>